子どうもお疲れ様ですこれアナログレコードなんですが普段私部屋で音楽楽しむ時はアナログレコードで楽しんでるんですよで以前は c d、まあ、ダックも持ってて、まあ、データでも再生できてたんですがこの部屋で聴くときはレコードに限定していますそれでなぜあのレコードで部屋で楽しむようになったかと言いますと、まあ、一つは音質なんですがやっぱりレコードの音が好きなんですよ、ね、こう有機的と言いますかうん。 まあ、レコードの溝と針との摩擦で出る音が好きなんでしょうねあともう一つそれはレコードをこうターンテーブルの上に乗せて針を落とすっていうその行為自体も好きなんですよ、まあ、DJ25 年以上やってるんですが、まあ、そういう行為をずっと繰り返してきたんですよね20代の頃からそういうふうな音の出し方をするのが好きなんですよね昔から あとは、決定的にやっぱりレコードの方がいいなって思ったのが一つあるんですが、まあ、ブラインドテストをしたんですよ、家族の協力を得てで、同じタイトルの CD とレコードを所有しているものがありまして、それを、まあ、目隠しして、まあ、レコードと CD を同時に再生して、セレクターで切り替えて、でどっちの方が、何て言うのかな、その近い感じがするかっていうテストをしたんですよね。 そうするとことごとこごくレまあその、まあ、ブラインドテストしてくれた家族はもうまるっきり素人なんでなんかレコードの音がこうだとか CD の音がこうだとかっていうのはないんですよもう素人の感覚で、まあ、レコードの方がこう近い感覚がするまあ同じだったんですよね私が感じてることとで CD でもそういう音を出すことは可能だと思うんですよ まあ、例えばクロック入れたりとかあとまあスチューダーの CD プレーヤー導入したりとかいろいろ工夫すればリアルな音は出ると思うんですがおそらくとんでもないあの軍資金が必要になると思うんですよねまあそれに比べたらレコードの方がどっちかというと出しやすいっていうまあちょっといじっただけでこう何て言うのかなすぐレスポンスがあるのがまあアナログ機材っていうか出しやすいんじゃないかなと思ってもう。 もまあもうレコードに集中してそれを自分の理想の形にできたらもう幸いだなって思ってます、まあ、人生そんな 何, 何歳まで生きるんだって話ですから何て言うんですかね資金力とか、まあ、時間の問題考えたら、まあ、そろそろ絞ってやんなきゃなみたいな感じでレコードの再生に取り組んでますでまあまあ私も例外なく まあ、高音質、まあ、自分の感じるところの高音質っていうのをう目指してるんですが、まあ、決して数値でではないんですよねまあデータで測ったところの数値ではないっていうことです私にとっての高音質っていうのはまあ何て言ったらいいかなまあその曲を聴き終わった後に自分の中に何が残るかっていう感じですね、まあ、そういうういものが残るような音質 まあ BGM な感じでこういくら美しい音だったとしても聞いた後に自分の中に何かこう残るものがない場合は私はもう却下してます私にとっての高音質ではないって感じです、まあ、多少音が、まあ、歪みがあったとしても音楽的な作用で私の心の中に何かこう残るものがあった場合は それは高音質だなと感じていますまあ、そういう基準なんですよね透明感があるのももちろん高音質の一つの要素ではあると思うんですが有機的でこう心の中にこう訴えかけるものがある音が高音質だなと私は思っていますまあ、そういう音を目指してるんですがまたなかなか難しいんですよね、まあ、この間電源工事もしたんですが 中域域域のの良さは引き立っっったたんんでですがが低域の方ちょっと痩せ気味になったんですよねだからでまた元のトランスに戻そうか戻さないか、まあ、トランスは「お疲れ様でした」して新しいそのコンセントだけで、まあ、これからやっていくのかあとはコンセント自体を変えたらいいのかブレーカーを変えたらどうなのか。 いろいろこれから実験していきたいと思うんですが、まあ、そんな感じでいろいろディフューザーだとかも含めていろいろ実験して何か自分の中にこう残るようなあの音を求めてこれからまあアナログ再生引き続きやっていきたいと思います。と言いながらもあのデータの再生もするんですよ部屋じゃないところで、まあ、例えば車は iPhone で再生してますし あと出張のジャズ喫茶だとかあのジャズバーに自分のシステムを持っていくときはパソコンとダックとみたいな感じで、まあ、データでやってますあと2番目の理由のターンテーブルのようにレコードを載せて針を落とすっていう動作まあ CD の場合はあのトレーを開けて乗せて、まあ、ボタンを押すっていう感じで、まあ、簡単じゃないですか、まあ、パソコンであのデータ再生する際も、まあ、マウスでこう。 選曲して、まあ、ボタンを押して再生するみたいなレコードの場合はちょっと面倒くさいですよね袋から、まあ、レコードを取り出してでこう磨いて静電気を除去した後にターンテーブルに乗せてで針のゴミついてないかこうチェックをして大丈夫そうだったらそのままこう針を落とすと、まあ、ゆっくり時間ないとできないですよねそこまでそれを含めて好きなんですよね、まあ、ある意味 すごく贅沢な時間だなと思いますだからこそ部屋でこうリラックスする時はレコードで再生してるという感じです今回はなぜレコード再生なのかについてお話ししましたまた面白いことがありましたら動画にしていきますんでよろしくお願いいたしますそれではまた後ほどさようなら